皆様ごきげんよう、久々です。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年8月12日、まずはこちらをご覧ください。サポート仲間の装備のスカート部分の面積がポコポコと変化しています。お分かりいただけたでしょうか分かりにくいですかね何でしょう、これは。 ドラゴンクエストウォークのコラボクエストにちょっとしたバグがありましてその修正のためにサーバー再起動が行われましたまずは特殊エリアからということでドラキーの告知が大変なことになっていますが枕の超連場、知らない場所ですねググったら気象銃と戦う特殊エリアのことでしたそしてアストルステーションこれも知らない場所ですねググったらプクラス関連のやつでしたクリアしたはずなのに全く覚えてませんね そんな感じの今日のすらみちですが、割と許せない感じの場所にいました。多分ここだろうなという勘は当たっていたのですが、サクッと見逃したせいで、マップを2周する羽目になったのでした。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。